辛そうですねこういうの食欲をそそられますではいただきます最初は辛かった犬ちゃんですけど結構つらいつらい辛さが結構強烈にきますねこれで中に入ってるお肉の食感も感じられて美味しかったですうわー かなり強烈ならさこれは好みが分かれそうですね自分はそこそこ平気なのですが結構きついのでこちらもテストさせていただきますああじんじんくるご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部編入パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします